そう、するんですけど、けっうん、ああ、結構泣くの。あ、たまーに泣きます。うん、えー、え、なん、あ 感, 感じ、どんな感じ。こ, <笑><あー><笑>これがたまに聞こえてくるんだあ。<笑>ああ、そうです。泣いてくれます、たまに。<笑>そうです、ねえー。はい。あ、そうなんだか。可愛いね。可愛いですよね。<笑>はい。好き替えるわ。ちょっと大変申し上げにくいんですけど。<笑>はい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 ペットとしても可愛いなとは思います。は い, い、はい、もちろんそれはそそでも家もうけないかも味も 味, 味の話だったりする 味, 味も可愛いなと思いますって<笑>めちゃめちゃ可愛くない<笑>コメントです。<笑>えー、でもすごいね珍しい ね, ねカエルを飼うって。えーねね